こんにちは、ミカです。プロ級のパンが家庭で焼ける「本格パン作り体験」という本を出版しました台湾でも翻訳本が発売され多くの人にパン作りを楽しんでもらえているのがとても嬉しく感じています今日はこの本の中からジャムパンの作り方をご紹介していきますこちらがパン作りの工程です主に9つの工程に分かれていますこのパンは計量から調整まで だいたい3時間ぐらいです。まず計量とミキシングをしていきましょう。ボールに氷力粉を量ります。細かい材料は小さな容器で計量し、その都度ボールに加えていきましょう。カードの丸い方でざっくり混ぜましたら、水と卵を加えていきます。 さらにカードで混ぜていきます粉気がなくなるまで混ぜていきましょう粉気がなくなったらテーブルに生地を出していきますボウルに残っている生地やお粉もきれいに出してあげてくださいねまだ材料が全部混ざりきっていないので もう少し混ぜ込んでいきます手のひらの付け根を使ってテーブルに生地をこすりつけるように材料を全体的に混ぜ合わせていきましょう材料がしっかり混ざって手と一緒に生地が戻ってくるようになったら今度はこねていきます右手で左奥行って戻ってくる左手で右奥行って戻ってくるというように V 字を描くように生地を転がしていきます この時、力をしっかり入れて転がすようにしてください。生地に弾力が出るまで続けていきます。生地に弾力が出たので、グルテンのチェックをします。生地を引っ張ってみましょう。すぐ切れなければ OK です。ゴムのように弾力が出てきているようでしたら、冷蔵庫からバターを出してきて、バターを混ぜ込んでいきます。カードで細かくカットしていきましょう。 広げた生地の上に乗せてチャキン状に包んでいきます最初にやった生地を台にこすりつけるようにバターを混ぜ込んでいきますバターが全体的に混ざったら生地を丸めていきます横からくるくる巻いて生地の表面がピンと張るまで丸めていきましょう閉じ目を下にしてボウルに入れたら一次発酵です単純度で40分見ていきましょう 一次発酵の間にフィリングを作っていきますお好みのジャム1 0 0ムのうち半量を小鍋の中に入れていきますそこにコーンスターチを加えよく混ぜていきましょう2、3回に分けて入れていきますしっかり混ざりましたら残りのジャムも加えていきます全体的に混ざりましたら中火と弱火の間の火にかけて 混ぜながら粘り気が出るまで水分を飛ばしていきましょう柔らかいと成形しにくいのでなるべく水分は飛ばすようにしてください炊き上がりましたら火から下ろしてバットにあげて冷ましておきます40分経ちましたのでガス抜きと分割をしていきますまず発酵が完了しているか確認しましょう打ち粉をつけた一差し指で生地の横を刺してみて あの大きさが変わらなければ発酵完了です。打ち粉をしたテーブルに生地を出していきます。手のひらで数回押してあげてガスを抜きましたら、生地の中心に切り込みを入れていきます。広げて1本の棒状にしましたら、6分割をしていきます。1個 60g です。 手のひらの中でくるくる回しながらゆるく丸めましょう丸めましたら少し間隔をあけて生地を置いて乾燥しないようにふんわりラップをかけてこのまま10分置いておきます10分経ったので成形をしていきましょうテーブルに打ち粉をしてとじめを上にして生地を置きます綿棒でカードと同じくらいパン作りに慣れていない人はカードより一回り大きいくらいに伸ばしていきます 冷ましておいたジャムを6等分にして、生地の中心にジャムをのせていきます。縦長に乗せてあげるようにしていきましょう。両端から生地を持ってきて、合わせ目をしっかり閉じていきます。この土地が甘いと、後でジャムが出てきてしまいますので、しっかり閉じていきましょう。合わせた部分をどちらか片方に倒して、手のひらでぺチャンコにしておきましょう。 残りも同様に成形していきます6個できましたら最初の1個を取って綿棒で生地を伸ばしていきましょう。 20センチくらいまで伸ばしてください横は生地の厚さを整える程度に綿棒を当てていきますカードで切り込みを入れていきます真ん中から入れていきましょうその両サイドに2本ずつ入れていきます全部で5本入れていますが入れにくいときは3本でも構いません 下から斜めにくるくるくるくる巻いていきます。巻き終わりましたら、半時計回しにくるりと生地を回してあげて、巻き終わりを一つ手前の生地の下に入れていきます。もう一回やっていきますね。 切り込みを入れるときはしっかりね下まで確実に切ってあげてください左下から右斜め上に向かって巻き終わりは一つ手前の生地の下に沿わせていきます八号のアルミカップの上に乗せていきましょう 別の角度からもお見せしますね。 6個作りましたら最終発酵していきます35度で30分発酵させていきましょう途中オーブンに予熱を入れといてください180度で予熱を入れていきます30分経ちましたので焼いていきます生地の表面に卵を塗っていきましょう生地のくぼみの部分に卵がたまりやすいですこの部分に卵がたまらないように全体的に 卵を塗るようにしてください180度で10分焼いていきますはい、焼き上がりましたいい色に焼けてますね私は今回カシスジャムを使いましたが他のおジャムもおすすめです本格パン作り大全他にもいろんなパンが載っていますアンパンやクリームパンなど町のパン屋さんで売ってるパンやバケットやブリオッシュシナモンロールに 茶葉玉で、世界中のパンのレシピが載っています。その他にも、製法別にパン作りをご紹介しています。見かけたら、ぜひ手に取って見てみてください。ではまた。